はい続きましてよさこい師匠さん「ストリート・オブ・ザ・ソーラン」ですはい皆様こんにちは私たちは、えー、土浦と霞がら市とつくば市から来ましたねこの今日4人の参加なんですが、えー、明るく元気に楽しく踊ることをモットーに頑張りたいと思いますで今日踊るのはあの「ストリート・オブ・ザ・ソーラン」であの「 恋総乱祭ってあの札幌でやるのの総取りなんですで4人で総取りもちょっと寂しいのでねあの総取り的に皆さん参加してくれるとありがたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします